ケン久留米ふるさと大使に就任しましたーねえクルッパも駆けつけてくれて見てくださいクルッパ、くるっぱこの眼鏡えこれ昔から眼鏡がえ目が悪かったってことじゃないよね血が合わせてくれたんだあ合ってるもんねえこネックタイも合ってるけどこれ スタさん言っといてくださいねこれ違うのかけてくる可能性もあるから<笑>ねえ本当に。もう奇跡的にこの黄色いシャツ着てきてて相当とんでもないカラーカラーリング素晴らしいカラーリングになってます今日ははいですけどねやっぱ就任しての感想ですかねまずは就任しての感想はもうめちゃくちゃ興奮してますよあの正直あの今までも、あの 観光大使的な、まあ、その就任してなかったですけども暗躍してるつもりでね水面下でいろいろテレビの企画とかで差し込んだりしてましたんでねそれがやっぱちょっと実を結んだのかなっていう気持ちもありますけども、ね、この今後にあたって僕ちょっと一つ懸念があって観光大使的なことにねついちゃうと周りがねちょっと構えるんですよあこいつ結局大使だからこう進めてんじゃないかっていう。 これが、ね、一番良くないですよねそうじゃない本当によくてあの進めてるんだぞっていうのを僕は今強調したいんでねやっぱ表向きちゃんとふるさと大使としてやっぱりやりながらもあの水面下の今まで の, あの陰ながらのアンケートで差し込んでいったりとかいうその暗躍これはね今までも陰の大使としての働きは続けていってなんとか貢献していきたいと思いますんで、はい、今後ともよろしくお願いします